皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづゆかりでお届けしています。2023年1月12日、先日行われた10周年記念地の祝祭の問題と回答が発表されました。なかなか難しい問題ばかりで、これを全問正解しろというのはほぼ無理ゲーですね。1問間違いだけで済んだのが奇跡だったということでしょう。でも、スイカの問題は正解できたなと、今になっても見れんタラタラです。 そしてここからが本題ですが私が応募した問題は採用されていませんでした。訴訟します正確にはこの合コンの正式名称を答える問題が私が応募したものとほとんど同じでした。でも採用されたのは別の人の名義でした。これでは問題採用特典のトロフィー的なやつがもらえないので悔しくて仕方がありません。やはり訴訟するしかありません気を取り直してインフェルノフィーバーに行ってきました。 今となってはサポさんでも倒せるジェルザークさんですが、やはり余裕でした。でも、ジェルザークもうっとりしてくれない相手だったので、遊び人的にはブーメランを投げることしかできないのでした。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。